こんにちはブロードです今日はですね1ヶ月8万円で生活するミニマリストがいかにして生活費を下げるのか固定費を下げる方法について超具体的にまとめていきます皆さんミニマリストの方が生活費だとか節約の方法だとかを発信してるのを見ていかがですか私だったらこうするのになとかこれもっとこうしたらいいんじゃないかって思うことってありませんか 今日はですね、僕がビジネス目線で、ビジネスマンなんですけどビジネス目線でより節約する、よりコストを下げる方法についてまとめていきます。僕のチャンネルではこうしたあのミニマルな生活する方法だったりだとか、海外と日本で生活しながら、よりいい方法で、えー、ミニマルに生活していく方法についてまとめていきます。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。今日はですね、生活費、固定費をいかに下げてあの生活していくのかっていう話をしていくんですけども、皆さん固定費って何のことかわかりますか例えば 保険だととかか家賃だとかっていうふうに月々に固定でかかってくる費用のことを固定費っていいますその固定費をいかに下げることによって生活しやすくするコストパフォーマンスよく生活するっていう方法をまとめていきます正直月々にかかってくるお金を下げるのに結構時間がかかりました。 僕も8万円で生活してるんですけども実際どういう風な打ち明けになってるのか前回の動画でまとめてみよかった概要欄から飛んでいただければなと思うんですけどもそういう風にどうやってて生活費を下げていかにうままく生活すするかってて話をしていきます今日のお話ではより一般的な普通の暮らしをしているミニマルな節約の話ではなくてより経営者の目線でビジネスっぽい話を加えた生活費の下げ方をお話ししていきます。 皆さん実際生活費ってどれぐらいかかっていますか ?8 万円、10万円だとか15万円かかってる人だと20万円とかかかってくるかもしれませんが正直下げることができるんですよ。それをビジネス目線でよりコストを下げる方法についてまとめていきます。実際ポイントが3つあって何かっていうと1つ目が固定費を下げるための家賃を整えることです。これ何かっていうとうやっぱり一番… 家賃にお金かけてますよね固定費の中で一番を占めるのが家賃なのでその家賃をいかに下げるのかコストパフォーマンスのいい家賃を支払うっていう話なんですが実際どれぐらいなるかっていうと大阪の場合ですねこの前ミニマリスト淳さんにお話を聞いたんですけども大阪で2万4000円で生活してるというふうに言われていましたすごいですよねで福岡の場合中央区なんですけども月3万円でオートロックで生活することができます これ結構ポイントでいかに家賃を下げるのか家賃の少ない場所でも生活できるようになれておくっていうのがポイントになります僕ちなみに家賃最安で行くと0円で生活したこともありますし一番高いところで行くと1ヶ月8万円で生活したこともありますそれぐらいやっぱり家賃で月々8万円と0円って運例の差があるのでそういった意味でも家賃を整えるっていうのがポイントになりますじゃあ実際どうやって8万円で生活したのか どうやって家賃0円で生活したのって話なんですけども8万円で生活したのはアメリカで留学した当時でしたニューヨークの170番ストリートっていうふうにちょっとマンハッタンの上の方だったんですけども、えー、結構高い家賃だったんですよ東京以上かなっていうぐらいの高さだったんですけどもそれがシェアハウスでしかも月8万円かかってるぐらいっていうシェアハウスですごく高かったんですよ で、その時に思ったのがこれぐらいのクオリティで8万円かかるんだったら僕は2万5000円ぐらいの家賃で生活できるんじゃないかっていうふうに体制がついてきてそこから日本に帰ってきてそれなりのアパートでも生活するようになりました正直やっぱ引っ越しを繰り返すことによって引っ越し先ってあの中身が綺麗でも外身が汚かったりだとか外身が綺麗でも隣の 隣人がううるさかかっっったりりだとててい風ううに結構トラブルってありますよねそういったトラブルを何回かこなしていくことによってあこの辺だったら全然いけるなとか引っ越しを繰り返すことによって慣れてくるっていうのが、えー、面白いポイントですで実際家賃0円で生活した時はどうだったかっていうとそれが福岡で生活した時ですこれがちょっとしたビジネスポイントなんですけども僕はシェアハウスを運営したいなと思ってシェアハウスに入りました でシェアハウスっていう話になると結構ちっちゃい家を想像すると思うんですけども20人キャパもともと寮だったところのリノベーションの物件だったのでそこにいかに人がいてでキッチン共同シャワーが5部屋ぐらいあって共同トイレも各フロアに2個ずつぐらいあってなかなか困まないと生活には全然困らないんですけどもっていうところで生活してました で、どうやって0円になったかっていうとマンションのシェアハウスの管理人になったんですよ管理人になることでマネジメントを委託してもらってそこで運営することによって家賃を0円にすることができましたこれすごくおすすめです要するに家賃を運営したりだとかあとは家を自分で持って運用物件として持つっていうと家賃が0円になるんですよこういうふうにやっぱりその運営する側ビジネス目線に立てば立つほど 利益ををを生生生みやすすいいととうか生活をかけずに生活けににででききるる方法を身につけることができます次2つ目のポイントは何かっていうと食費を下げることです食費ってやっぱり生きていく上に必要なお金ですよね月々いくらかかってっていうふうになるんですけども皆さんどうされてますか自炊して節約して僕があの学生時代に自分でずっと自炊をしていましたでいかに安くもやしを使うとかいかに安くエリンギ使うとかっていうふうにあしめじかしいたけか ってい う, うにもちっちゃい安いものばっかり買って節約してたんですけどもやっぱりおいしいもの食べたいなと思った時に僕が行き着いた先が月額のランチサービスを使うことですこれ福岡と東京と大阪と京都で今あるんですけども月々 6,500 円程度で支払うことによってそれが月額のランチ食べ放題のシステムを組むことができます。これおすすめ なんですが正直まあエリアが限られてくるんですけども食費を抑えることができます今ちょっとキャンペーンで1日何回も使えるんでランチ、えー、昼行って夜、えー、夕方、えー、ランチまた食べてっていう風に2回分けて生活にかかる食費を6500円で全て賄うことができるっていう風に今は生活してますそうすることによって6500円で生活できるかなっていう、えー、節約することができますそういった場所を移動すること もし見てくださる方が私は地方に住んでるかとかこっちだったらあればいいなっていうふうに思われた方もいらっしゃると思うんですけども場所を問わわずにに生ききていいくこことががででるようになれれば、これが移動しやすいわけですよ。け例えば僕が今やってるのが福岡で生活してるんですけども先週大阪に行ってきました大阪で大体5日間ぐらいですね生活したんですけどもそこで大阪でもランチバイキングランチ食べ放題月額のサービスを使ったりだとか っていう風にランチでも別の場所に行って生活したりだとかっていう風にできるのでそれはすごくポイントになってくるかなと思います月額制のランチを利用する食費を下げるっていうのが、えー、いい技ですもう一つポイントがありますそれは何かっていうと海外だと物価がめちゃくちゃ安いんですよ例えば僕が先月タイのバンコクに行ったんですけれどもタイのバンコクでは1食150円ぐらいで食べれるお店があったりだとか あとは結構高級なお店に行ったとしても400円、500円だとかで生活できます。これすごくポイントになります。生活費を下げるために食費を下げて、で下げるために海外で生活してっていうのもできます。ただ、美味しいかって言われると美味しいお店もあるんですけどもちろんあります。ただ、選ばないといけないんですよ。日本って食事すっごい美味しいですよね。日本食ってめちゃくちゃ美味しくて僕は日本食食べたくて日本に帰ってくるぐらいに なんでですすけれどももタイそそこそこ美味しいいいお店はいっぱいありますただ選ばないといけなくてそれを見つけるのが大変だっていうのが難しいところただ安くていいお店もいっぱいあるのでそういった意味でもいろんなお店を知っておいていろんなお店に行って食費を下げるっていうのもできますただ生活にかかるコストも結構かかってくるので生活費だけを見るのであればタイ生活するのはいいんですけども家賃も考えてみるとタイは結構安いので。 家賃の安い帯で生活をしながら食費も抑えて場所にとらわれないような仕事をするっていうのがおすすめのポイントです2つ目は食費を下げるっていうポイントでした3つ目3つ目節約するビジネスの話なんですけども何かというと引っ越しをすることです引っ越しをするとすごく体制がつきます例えば一番最初の8万円のニューヨークの シェアハウスの話なんですけどもニューヨークの場合シェアハウス住んでて月々8万円かかってたとただそのアパートのクオリティってめちゃめちゃ低くて日本でいうと2万円台ぐらいのお部屋でしたっていうぐらいの感覚で安い部屋に住んでいくと2万円ぐらいなのに8万円も払わないといけないのかって思ったりだとか。 このシャワーのちょろちょろなのに全然生活できちゃったっていう風にいろいろと引っ越しを重ねていくことによって自分の中で体勢がついてくるんですよね日本だけで生活していくとシャワーの出がちょっとでも弱かったらなんかクレームになったりだとか ななんんかかか嫌だっっていうふうに思ったりとかしませんかちょっとでも隣がうるさかったらなんか嫌だなって気持ちになりませんかでも海外だともうめちゃくちゃいろんなアクシデントがあるんですよねそういったアクシデントをあえて引っ越すことによって受けると体制ができてきてああこれぐらいだったら大丈夫だなとかで例えば僕がアメリカのマイアミに行った時にマイアミで1週間5万円の量に行きましたあのちょうどシーズンだったんで 何にもシェアハウスはなかったんですよで日本人だしアジア人に貸してくれるところがなかったし見つからなかったんでもう仕方なくそこに1週間だけ5万円で生活をしてその間に家を探すっていうことで見つけた部屋なんですけどもシャワーがが出ななかかかっったたんんでですすよよエアコンつ1週間5万円払ったのにシャワーもエアコンもつかないのかっていうふうに思ってすごいクレームで。あの 電話して喋ったんですけども、スペイン語だったんですよ。スペイン語僕全然喋れなくてもう大変な思いをしたんですけどもそういった謎のアクシデントだとかを乗り越えていくとああこれぐらいだったら大丈夫だなとかフィリピンのセブだとシャワーがちょろちょろだったけどまあまあこれぐらいのクオリティだったらいいですかみたいな感覚でどんどんどんどん体勢がついてくると思ういうふうになってきて引っ越しをするごとにあの自分の気持ちがね柔らかくなるというか慣れてくるんですよこれが面白いところで。 でしかも引っっ越ししををすするにつれててやっぱり物を減らしていくんですよね例えばアメリカ行った時にそのトランク1つで僕が持って行ったんですけども結構日本のトレンドとアメリカのトレンド違ったりだとか日本で着れる服が海外で着るとちょっとトレンド違いちょっとゲイに思われちゃうんじゃないかとか日本のスキニーを持って行ったんですけどスキニーって全然流行ってないしちょっとねあの変に思われるんで着ないとかいうふうになってくるとやっぱり物がどんどんどんどんね更新されていく。 ミニマリストの方だったら結構ご存知かと思うんですけども物を更新していくことによって物が減っていって引っ越しを体験することによってどんどんどんどん荷物が減っていくで引っ越しがよりしやすくなってきてで生活もより移動しやすくなると場所にとらわれなくていいっていうような生活スタイルに僕もなってきました正直そういう風にいいいとと引っっ越しててくくすごくいいかなっていうところです僕が今目指してるのは家を引き払うことです今挑戦中なんですけども 月々の家賃が0円まで持ってきてその後何したかっていうと0円にした時に管理業務を委託されていたのでそのシェアハウスの管理をしないといけなかったんですが僕が結構海外に行くのでその海外に行く間にシェアのシェアハウスの管理ができないっていうのであのもう今やめてるんですけどもそれをする前に自分でももう家をいらない生活家がいらない生活にしてでホテルだとか シェアハウスだとかいろんな場所を転々とできるような生活をしたいなというふうに思って今は準備をしている段階です物を減らして荷物を減らして冬服もいらないなと思っているんで冬服を処分して冬服いらない生活をしていこうかなというふうに思っています、うん、今日はですね月々8万円で生活しているあのミニマル生活の生活費生活コスト固定費を下げる方法についてまとめていきました正直ちょっと癖が強い話なんですけど いかかがだったでしょうか家賃を0円にする方法だとか 運, 営運用物件をゲットして運用物件を自分で回してながら生活する方法だとかあとは生活の食費を下げることによって月額制のランチを使ったりだとか海外で生活費が安いところで生活したりだとかっていうふうにいろんな方法がありますいろんな方法を使ってで引っ越しをして場所にとらわれない働き方がまあ2020年も より流行ってくるかなっていうふうに思っています僕も2020年に向けてより面白い発信だとかより癖の強い生活スタイルを実現していこうかなというふうに思っていますよかったらチャンネル登録と、えー、Twitter もやってるんでよかったら Twitter フォローしていただければなというふうに思います、えー、またですね別の国でも別の国の話でもどんどんしていくんでよかったらまた見てくださいありがとうございましたバイバイ